がね、We love BTS 2019! 2019! がラスベガスでバーベキューパーティー、お肉を食べながら7人でおしゃべり。 도시락그치편의점에서도시락이만큼진짜이만큼사가지고밖에서둘이서해 먹, 해먹은적도있고 <웃음> WeLoveBTS, b b q 파티 r t y 編 <웃음> <웃음> ,Hulu で7月6日から配信。